皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月20日。年末年始キャンペーンが色々行われていますが、12月23日まで、モンスター牧場ワルボウウィークキャンペーンが行われています。ワルボウルーレットを回すのに必要なコインが、3万コインから2万コインに割引されるということで、私も毎日回していたのですが、ここに来て、ついに牧場コインがなくなってしまいました。 仕方がないので、骨付き肉を使ってコイン掘った鉱山で採掘していたのですが、そのための骨付き肉も残り2個になってしまいました。骨付き肉2個分だけでも採掘しようと思いましたが、ここでとあることを思い出しました。それがこちらです。コイン掘った鉱山は骨付き肉を渡した数によって結果が変動するのです。この表を見る限り、5個渡して採掘する以外の選択肢はありえないということです。 私は毎回必ず5個渡して採掘していたので、損失は避けられていましたが、これは知らなかったという人も3万人くらいはいるのではないでしょうかこの動画をアップしたことによって、その数が 29,999 人になっていれば幸いです。そして、ワルボールーレットでは、メタル迷宮招体験がもらえますので、ここでもやはり魔剣士のレベル上げがすでに始まっているのだということに気づいてもらえればなと思います。というわけで、今回の動画は、以上で終了です。